立派だね、この、ね、幹は、うん。いやー、面白いですよ、このね幹。作り直す、ですか予定として。ま、この状態だと、どうしようもないからな。ど、ね、うしようもない。こっちにもあるね。うんうん、こっちも面白い。ねこれは本当に、何年かかるかわかんないけど、出来上がったら凄そうだね。うん、えー、こっちにもあります。 ね、おはようございますおはようございこれは当然の奥の方にあるこれ黒黒松ですね黒松ですはい。めちゃめちゃ巨大で巨大黒松巨大黒松これはどうするんですかする物ではあるんですけどやっぱ買い手がそのそもあんまりいないんで、うん、養生しようっていうことで今年つやぎ鉢に入れたんですけどれ、はい、が だいぶ上がってきたんで、うんはい、間延びしちゃってるやつを落とそうかなはい。で、<笑>今回、このケブテックさんから電動バサミをいただいたんですよ、で、まあ、案件じちゃ案件っぽい感じなんですけど、一応、感想を自由に言わせてくれと、この商品はいいですよっていう宣伝はしないっていう約束で提供してもらいました、はい、なので、これ、使ってみて、もう自由な感想を言ってください。使使っっってみててみ意外と使えないって思ったらもうそのまま 言っっちゃって正直な意見を個人的に電動バサミ結構しかったんあでも結構しっかりしてるんだな温泉じゃなかなかでも使うことないっすよないっすね、うん、これが替えバッテリーか、うん、バッテリー2個あるってありがたいっすねバッテリー2個で充電が2個同時にできるらしい、えー、これ二股になってる、はいはい、これでもありがたいっすよね 一応日本語の説明書はついてました、はい、ということでちょっとこいつの力を見ていきましょう、はい、説明書見ていきますはいはい、はいはい、見てきましたはいえっ、ー、とまずはこの電源を入れるみたいです、はい、入れるなんか音が鳴るってなった<笑>これを2回やるんですっ て,、うん、っておおで引き金を引 く,、うん、引くと切れる おお、<笑>また新しい、ね。おお、切っ聞いてみましょうよ。ますかどう、どれ。これがね、僕的には。にんういらないんですけど、うん、まあ、ちょっと細切りでやってますから、ね。らそうですね、ちょっと、まあ、どんなもんか、見てみましょうよ。じゃ、あここら辺、行ってきますか。わ、うん、かりやすいところでやるかな。切れなかったら、もう切れなかったで、はい、お届けですよ。 おおあれ俺だって押しただけですよ、ね、あれ 反, 反発なし反発なへえ本当本当。もうちょっと太いやつもいけるのかなこの辺いってみますあどのそこいこうよそここれいけたらちょっと待って太さがこれいけたら結構すごいんじゃないこれ見えるかな入んないあ入んない一回じっゃ、うん。ますお 切れた、うん、おお、うん、すげえはあ普通ならノコギリですよねこのサイズそうですね、まあ、また枝で思い切るぐらい便利だね<笑>ほらあそんな切れるんだ行きますか大体気をつけた怖いねこここの辺 うわ、すげえちょっと怖いああ、怖いこれ切れすぎて掃除が<笑>おお、すごいね鋭いですね切れ方が、うん、すごいシャープでも切れ口が鋭い方がやっぱ巻 く, 巻くのも早いんでしょまあ巻くんはいいですよねじゃあちょっと作業してもらおうかなそうだね。いらないのを落としてくぐらいだなもう宣伝ブロックは終わりっすよ 普通に作業ができちゃう感じですね、うん、これ。いや楽だよね、もう普通に考えてね。力、うん、いるもんね、これ切るのも、ね。いるいる。枯れ枝、いってます枯れ枝の方が硬いから。この辺これ、うん、うん。おい。あ、枯れてもないか。うん、これとか。おーおおお。 扱いはちょっと気をつけたほうがいいですね、うん。ちょっとこ、なんか怖いは。怖いね、うん、行き過ぎてる。<笑> 行, きてる<笑>行き過ぎてる。なんかもう、本当に反動がないから。こう、これやっぱ指とかを考えちゃう。指も。サクッといけるよね、き<笑>っとね。ほんと気をつけたほうがいい。子供のいる。ご家庭は。うん。マジ。マジ。そ<笑>れとかい選。おお。 気持ちい い, 気持ち い, いあっちょっと待っ た, ただ届いああでも聞く歯が届いてない庭木とかにはいいよねそうっすねうんうん可動域がまだ分かってないから余計なの聞いそうでう ん, うんえでも結構ちっちゃくなってきたちっちゃくなってきたこいないんなもん大体 お お, お、壊れた。じゃカンタさんの的にはどうですか？いやいいと思う。いい？上、うん、の楽園できると思う。ああ、なるほどね。超楽。 ああ楽だわこれああ楽だわ<笑>よかったね<笑>この電動バサミってどんだけあの商品があるかとかわかんないからね他社比較はしてないからわかんないけど、うん、物としてはやっぱりいいんだね、うん、<笑>あそうですけどあ と, あとは、うん、こういうやつで まとめて出すんだがいいんだけど、うん、細切れにしてやんないといけないんですよ捨てる時、うん、袋に入んないから、まあ、それが楽かもこれでも普通のハザミで切れるんじゃないのここれこれらい だ, だからその労力ですよねあ 握, そうそう握力の話力入んないから、うん、これをずっと台風の後とか門の納然かずらとか絶対折れるんで、うん、毎年こういうやつやってるんですよ 台 風, 1巻時あ台風のあ風の後 そ, それは楽かもえー、値段がいくらだっけ、うん、1万手術マジ怖いそれ本当にえっ、ー、とあ結構高いんだね高いんだねとか言っちゃっていいのかな<笑><笑> 1万6千円ぐらいええ一応クーポンで 10% オフで買えるみたいで URL 概要欄に貼ってあるんでそこから買っても 10% オフあそうなの多分それ映像でつ付けてくれるのかなへえまあだけど別に皆さん是非買ってくださいとは言いませんあ<笑><笑>気になったら見てみてくださいって感じですただ楽<笑>それは間違いない あ, あれにいいかも、うん、取引外しああ、うん、確かに取引外しにいいかも でもそうか<笑>ピンポイントすぎるね<笑>怖いですね刃物持たしていけない人を持たしたかもしれないほらほ落だもん、ね、<笑>意外とらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらまらほら普通に考えてこの量切るってね、うん、いいね開封後かな開封後に使える メイン活動あの公園の管理の人にあげたい ね,、うん、ねこういう業界もそうだけど、うん、こういうの受け付けない面もあるから、うん、あこういうのを許さんと、うん、手でやれと手でやれそういうのもあるんだまあ楽だよって<笑>伝わりましたただね僕はもう進めないからちょっと高いかな ちょっと高い気もするけどな。どうなんだろう。暑いから終わろうか。はい、じゃあ、こんな感じで。まあ、興味がある人はぜひ見てください。<笑>はい、ありがとうございました。